ところで、向井さん。はいはい。向井さん、役職とかには、グッと来たりしますか。役職、役職って、どういうのですか。例えばですね、えーうん、生徒会長、はい。バイトリーダー、チーフマネージャー。うん、エロポリス、エロナース、インナー、一妻。地上家庭教師などなど。笑 っ, っ笑っちゃってるじゃないですか。<笑><笑>自分でも思ってるじゃないですか。役職じゃねえな。<笑>役職じゃねえだ、これは。<笑>役職ね。<笑> どういうのを役職と言うかっていうことではあるんでしょうけどはいはいはいはい、うんうん、でもやっぱちょっと、うんうん、あのお偉いさんあのチーフマネージャーさんとかはい、うん、例えばそのなんていうんですかあまあナースでもなんかナース長とかあ偉い人ですね偉い人っていうのは主任とか、ね、そうなんとか長ってつくのは、はいはい、僕はちょっとグッときちゃうかなそれはあのー、なんとか長みたいな偉い人を屈服させるのが好きなのか、うんうん、ポチ向井さんになるの<笑>か<笑> ち向か い, いや僕はそのやっぱどっちかというと前者ですかねああ屈服させたい屈服させたいっていう<笑><笑>そういう面もあるんですね向井さんあんまりそんなことは言わないんですけどねどうですかポサラさん的にはこの役職にちょっと、はいえー、グッとくるみたいなのあるんですか私あのー、眼鏡好きなんですよ、はいはい、あちょっと向井さんは違うですけどなえでんで今こと<笑> いいもかけないあ今あ眼鏡かけけな<笑>めちゃくちゃ変な形で今首を絞めてるので<笑>んでダメージ食らったんだ、うん、いやなんかあの何でしょう本当主任とか、はい、それこそちょっと地位の高い、うん、全く違う職業 の,、はい、あのビジネスマンみたいな、はいはいはいはい、人のメガネが好きなんですよはいはいはいはいまあまあ分かります仕事でできそそううな感じのねそうです、うんうん、はい ああ、なるほど。そういう方に、はい、そういう方がぐっとくるのってどこなんですか？えー、っとメガネです。<笑>えっとこんなにメガネ推しなのに、俺のメガネが違うのはあるの？何<笑>で<笑>レンズ入ってないからな。<笑>あそれ言うな。メガネ好き。みんなそれ言うわ。ほんま。 ま<笑>まあまあ仕方ないなるほどね、はいはい、お互いグッとくる点はそれぞれあるってことですから ね, ねありますねでもまだまだ全然あの開けてないところあると思うんですで<笑> は, い は, いはい。も, うもっともっとこう開いていきたいですね新しい扉そうですね確かに、うんうんうんうん、はい